皆さんこんにちは今日は難民支援協会そしてダイアログフォーピープルのイベント職を通して伝える難民の声たくさんの方々にご視聴いただいているようでありがとうございます昨年の時点で発表された世界の中で国内外で避難生活を送っている方々の人数7080万人というふうに言われていましたでところが昨日発表された数字では それを大きく上回る8000万人近い方が今世界の中で避難生活を送っているという発表がありました。そういう人たちが今何を感じてこれまでどういう道のりを歩んできたのかということを食文化を通して伝えるということが今日のイベントです。なかなかその難民の方々と そもそも日本の中で対話する機会がない接する機会がないどうやったらそういう方々のことを支えられますか出会えますかという声を実はたくさんいただいてるんですよねでじゃあどうしたら日本に暮らしている難民の方々 を知っっててもららううための間口って広げられるだろうどうやったらこお互いがやはりこう会話したりこつながりあったりするっていう糸口を見いだせるだろうかっていう時に私たちが今日考えたのが食文化、はい、ということですよね、はい、やはりこのレシピ本先ほどお話伺っていいなと思ったのがやはりどうしても難民の方々のことというと何か支援をしてい あげる対象とというふううふに語られがちだと思うん で, すよ、ねうん、でも、このレシピ本を通して我々が教えていただく、はい、わけですよね。こちらの、故郷の味は海を越えて難民として日本に生きる。これが難民支援協会の皆さんにご協力のもとで、えー、あの完成できた本です、はいで。レシピ本に少し趣旨は近いんですけれども、うん、日本に逃れてきた難民の方々が、限られた食材の中でどうやって故郷の味を再現しているんだろう。じゃあ その人はその味を食べた時に一体どんな思い出がよみがえってくるんだろう。うん、でそれだけのじゃあ思い出が詰まった故郷を、うん、彼ら彼女たちはどうして離れなければならなかったんだろうかということをそれぞれのお料理を通してあのご紹介をしていく本です。 ミャンマーから逃れてきた方々なんですが「スユミャンマー」というお店を高田の馬場駅のすぐ近くです、ね、に開いていらっしゃいます。で丹生さんはですね1988年もしかすると皆さんの中でもお詳しい方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが8888民主化運動ということで当時の軍事政権に対して「 もっと日本のようなやはりこう自由が欲しいと丹生さんは語ってくださったんですけれどあのということで自分たちは運動に加わっていったんだその民主化運動ということを教えてくださいました、うん、ただそれによって丹生さん命を狙われるようになって、うん、その翌年1989年に日本に渡ってくることになります、うん、逃れてくることになります本日はなんとセユーミャンマーのラペットお茶の葉サラダですね、うん えー、そして、イエローバンブーの、これは鳥のフォーですね。まずはラペットからいきたいと思います。<笑>もう、ニンニクの香りが。そうなんですよね。いね<笑>はい。と<笑>いうことで。いただきます。いただきます。いただきます えー、難民になった証拠を持ち出すのはどこの国でも難しいと思うんですが他の欧米諸国ではその中でどのような判断材料を用いて認定をしているのでしょうか、うん、日本がそのようにできないのはなぜでしょうかというご質問をいただきましたが、うんはい、判断材料というよりもおそらく認定するまでのこう仕組みの問題かなとも思うんですが、うん、そのあたりはいかかがですかそうですす、ね、そそうねれも含めてまあ総合的にっていうところかと思うんですが、うん、人と違うのはやはり。 立証責任とというところなんですね、うん、で日本はあの申請する側が立証責任を負うというふうになっています。そうすると、あなたが、まあ、ちょっと乱暴に言うと、あなたが難民だというんだから証拠を全部揃えて持ってきてくださいと。うん、で証拠を持ってこれないんだったら、だんだ不利に扱われますというところかなと思います、うん。他の国は立証する責任を分け合いましょうと言っているんですね。判断する側と難民の側で責任を分け合いましょうと。例えば、難民の人が何が起きたのか。先ほどのエチオピアの方 であったら独房で何が起きたのか、何日、あの貢献されたのかっていうのは彼女しか話せない。彼女が話さない 意図を多分伝わらないっていうところなんですけれどもじゃあエチオピア一般論としてエチオピアの政府っていうのはその当時野党の運動をしていた人たちに対してどういうふうに取り扱いをしたのかあの刑務所政治犯が拘留されていた刑務所っていうのはどういう状況にあるのかっていうのはいろいろな資料で当たることができてそれは判断する側でもできることだからそれを判断する側もしっかり調べましょうと証明する責任を分かち合うということがあの諸外国先進国で行われてることかなというふうに理解 していますそうですよね。 1つだけ最後に言わせていただくとしたらやっぱり無関心ではいないっていうことで今日あの聞いたことで心の関心のスイッチっていうのを押していただいて難民だったりミャンマーだったりベトナムだったりっていうところにぜひ関心を持ち続けていただきたいというふうに思います無関心ではないっていう意思表明としてもご寄付を検討していただけたら嬉しいです今日は本当にありがとうございました、うん、ありがとうございます同時にですね我々ダイアログフォーピープルも実は NPO 法人として活動しておりましてで 大切な役割分担をしていきたいと思っています。で、あの現場で難民の方々を支える人。 でその声を支援の現場の方々の声も含めて伝える役割ということで我々はこの後者を担っていきたいというふうに思っているんですねでもしも、えー、この支える伝えるっていう活動自体を支えたいという方がいらっしゃいましたらぜひ「あのダイアログ e f ー r People」ピープル の, あのホームページをご覧いただければと思います、えー、ワンタイムサポーターそしてマンスリーサポーターも募集しておりますのでそういった形で活動に関わっていただけたら嬉しいなというふうに思っております。